大地とみかのクッキングチャンネルスタート今日はマカロンを作っていきたいと思いますみんなで頑張っていきましょう粉糖とコカを混ぜながら一緒にふっていきます ここにアーモンドプードルを加えて一緒に混ぜていきます細かいグラニュー糖に乾燥した卵白をあらかじめ混ぜておきます これからメレンゲを作っていきます軽く混ぜて ゆっくり持ち上げたときに軽く角が立っていれば1回目のグラニュー糖を加えていきます3回に分けてグラニュー糖入れていきます3度の1入れてくださいよく混ぜたらもう1回いきます ていきます。 玉が何個もできあがまでよくかき混ぜていきましょう。ここまで玉玉ができたらストップしてください。指先で取っていきましょう。 二本指でスーっと挟むような感じで<笑>親指でやった方がやりやすいと思うんだけどあ素人なんで<笑><笑><笑>まあ日常感もね、うん、<笑><笑>はいじゃあ手を洗ってきちゃってください、はい、あらかじめまずといたカマルを半分だけ じゃあゴムベラで混ぜていきたいと思います。持ち方持ち方。なかなか混ざりませんそうそうそう。ボールの回しン。 しっかり残りの粉入れていきます、はい、ボールも回しながらいきましょう まずに泡を潰す前にしっかりと混ぜ合わせなよ なすりつけるようにして、うん、そうそうそうそう広げるような感じ、そうそうそういいですね。広げる広げる。広 げ, 広げたら一回全部かき集める。一箇所。一箇所。広げた後。うんそうそうそう広げて一回。 同じようにし、そこのホームにしっかりやってもらいたいので、またやっていくんですか。うん、やっていきます。少しね、ツヤが出るまでやっていきましょう、はい。ちょっと見せてください。はい。こうゆっくりとしたときに、今一回、二回、三回、四回、五回、六回で。 まだちょっとかいのでもう少し。はい てなくなってきたう ん, うん重くなってきた。 はい、OK、ですそしたら一度ね周りきれいにしちゃいましょう、はい、この絞り袋にだいたい1センチぐらいのこの口金を入れてもらってで奥まで入ったらこの口金のだいたい半分ぐらいのところでまた挟メで切ってもらいますで切ることができたらだいたい こんな感じになりますと。そしたら絞って入れてあげて、それをこの上で広げてあげて、その中にできたものを入れていきます。それでは入れていきたいと思います。 考えたね、今では先ほど入れたものをそしてこれはクッキングペーパーかな、はい、を敷いたものに大体いい直径が2センチ程度になるように絞っていきますあちょっと待って、もうちょっと下の方まで持ってきて持っていって持っていって持っ て, ってで、上の方をねじります上の方うん上をちょっとねじる そうそうそうそうそ う, うんいい、うん、で左手は口金を持つそうそうそうそうでまっすぐもっと下、うん、持ち上げてのの字この子は失敗です<笑> はい、2cm ぐらい上げて下、うん、はいまっすぐまっすぐ絞って絞って絞って絞って絞って絞って絞って絞って抜くで持ち上げて持ち上げてもうちょっと持ち上げて大きくののし、うん、そうそうそうそうそうん、はいもう一個1個、うんはい、で少しずつちょっと持ち上げてて少しずつまだ絞っててまだ絞っててまだ絞って て,、ま、っ て, てえっねそれちょっと待って<笑>はい高さはこれ上手だったのに、うん、っと持ち上げてっていうから、はい、少しだけ少しだけ持ち上げる ちょっとねあの絞り袋が曲がってるのまっすぐ。 形をある程度整えるために下から叩いて平らにしますえだいたい叩き終わったら表面が乾くまで20分ほど待っていきますではガナッシュを作っていきたいと思いますまずこの、えー、生, クリーム生クリームを沸騰直前まで温めていきますこの刻んだチョコを耐熱容器に入れて温めた生クリームを入れて 溶かしていきます最初のうちはチョコレートが柔らかくなるので少し放置しておきますチョコレートが溶けてきたら混ぜていきますもうすげえめっちゃチョコレートになったでは入れていきます これから乾燥したかちゃんとチェックしていきます。手で触ってみて、手にくっつかなければ大丈夫です。まあ大体約130度ぐらいで、ね、10分ほど入れていきたいと思います。出来上がりました。見てください。ピエもしっかりできています。見てください。とてもいい感じにできています。それでは出来上がったマカロンを剥がしてペアリングしていきたいと思います。 こううやってペアどうしからなってる嬉しい、ね ここにも塗っていきたいと思いますいい感じいい感じ、うん、まあ、これ塗ってるなってるでしょう。そうそう、上から で周りに足りないようだったらちょっとこうねじるような感じで、うんうんなね、下も持ってやったほうがいいかもしれない。一、う、個、んうん、食べてみる。もうちょっと経ってからいいな。あの少し柔らかくしたいので。 でですめ、はいうん、おめ、うんはい、と<笑>あーもうう<笑>あも帰るよ、あ<笑><笑>かった。<笑> 本当にじないのゃこちょっと待って本当に待って待って。